フェスタ踊りです私たちは、えー、東村山市の、えー、小学生を中心にその保護者などで、えー、いる、えー、20名ほどのチームです本日踊る曲はチームのオリジナル曲アンンチュンダーーウェーチッドンメーナですこの曲は志村けんさんで有名なザ・フンダやアインをふんだんに盛り込んでいて地域の曲のタマコゴータや東村山温土も盛り込んでいます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 にたせ「お料理を買えばみんなで、はい はうぞ。<音楽> So that's your honor. 「知らぬ世界を見ます」<音楽><音楽> I'm sorry, I'm e sorry. こん、はい、にたは。 列車を出お出し子えの皆様に皆大きな拍手をお願いいたします。